できるはあできないんだでできますよ。そのくらい。1。23これでいいんでしょ？おおすごい<笑>私よりできる？<笑>当たり前よ。私はこう見えてもね。それで笑ってみて。あなんでいいから。